えっと、そしたら、まあ、このミッションって話なんですけれども、えっと、これまずなんで話をしないといけないのかだったりとか、なんでレネゲードクラブの皆さんに話をしないといけないのかっていう部分、ところが、まあ、ポイントになってくるわけなんですね。で、えっと、い事業とか、まあ、そのいろんな、まあ、何でもいいから、お商売をやっているときに、必ずこう意識しないといけないことは、これなんですよ。はい、これです。社会です。 自分だけでは、要はビジネスとか物って成り立たないんだってことをこれ、早い段階のうちから認知した人は、これはね、事業跳ねますね。理由は何なのかって言ったら、結局、こ の, あの社会に与える影響とか政府に与える影響の中で、足りないところの部分だったりとかが事業になるのか、これ一番みんながウィンになるんですね。はい まあそんな考え方もちょっとある中なんですけれども、今とかまさにそうですね、皆さんその経済活動とかビジネスとか事業ができているので、これまず大前提として国とか社会全体が平安で安泰な状態だから経済活動できるのってこれ意味わかりますか結局その自分たちの持ってる生態院とですね、やってる生態院と 社会っていうものって常にお互いに影響し合ってるんですよ、ね。で、どういうふうに影響し合ってるのかって言ったら、今回みたいに社会全体がもう不安定な緊急事態宣言が出たりだとか、まあ、要は外に出ることはダメですっていうふうに、社会全体がそういう価値観になると、生体員めちゃくちゃたくさんダメージ影があるでしょう。それ分かってると思うんですね。逆もしかありで、生体員だったりとかが何かの価値観とか、 いわゆる考え方を持ってやることってのは社会に多大なる影響を実は与えているというこの両方の側面があるわけなんですそう思った時に、あのーまあ、社会が平穏で国が乱れてなくていろんなものが整ってる状態だから経済活動ができるということが、まあ、社会から自分たちの生態に与える影響があるわけなんですねけどミッションっ一と言で何なのかって言ったらじゃあ自分の生態院とかが 社会とか全体に与えている影響、これ何なのってことを考えることがまず1個目になります。簡単に言うと、すごく。はい。で、あのー、なんで、この自分の生態にとかが社会に対してどんな影響を与えているのかってことを考えたことある人いらっしゃいますか、皆さん。 えー、っと、オンラインの方々、どうですか考えたことをある人は手を挙げてください、えー。まだない方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。そしたらあの、皆さんすごくラッキーだと思いますね。これからですね、皆さんがどういう方向性で事業を展開させていくのかって、まあ、ここに全部入ってます。結局、 あの、大なり小なり影響力は最初もちろん小さいですけれども、あの、事業を成長させていくっていうことはですね、社会との関わりが深くなって、社会に対してどんな影響を及ぼすのかというふうな意思決定があるからこそ、もしくはこれを考えるからこそ、成長の方向性が見えるんですね。皆さん。この考え方がすごく大事なんですね、一緒に考えると。はい。ですので、あの、今現在はここに、まあ、皆様がいたとして、 今後どういう風な形で成長していかれるのかというものは皆さんの自由です成長させてもいいしさせなくてもいいですし店舗やってもいいしなんかセミナーやってもいいしコンサルやってもいいし物販やってもいいし何やってもいいんですけれども結局その答えっていうものはご自分自身の生態が社会に対してどういう影響を与えていくのかということに関する回答が進む道に実はなっていますそしてそれが一般的に まあ、使命だったりとかね、自分自身がやっている理由っていうふうになってますけど、それが個人の考え方だけなのであれば、一言で言うと、成長を望むことはできません、長期的に。理由は、ミッション自体のいわゆるはあ影響動画が自分自身に関係するなら、そのサイズのビジネスにあります。ですが、ミッションとかあ使命というものが自分のサイズを超えた 大きなものも巻き込むものであれば、それはそれ相応の規模に成長します。なので、皆さんがまず一番最初に考えられた使命、まあ、塾とか何かやる理由とかと思うんですけど、一番最初はそうなんですよ。自分の何でこれを開業したのかとか、まあ、何で治療科になったのかって、そういう話から来ます。なんですけど、お客さんはどうですか、皆さん。個人で直したいって言おくと、 国を買いに行ってる人、どっちに見てもらいたいのどっちもすごそうですか一患者合えた自分がですよね。そういうことなんです。多分ですけど、校舎の方がなんか、すごそうな先生の感じしませんか<笑>そうなんです。で、あの、最終的にこう、あの、私のストーリーとかで、まあ、好きなことが一つなんですけどね。あの、まあ、いわゆるこの、 一流の医者は国を治すって話してます、三国志も出てくる厳しいなぁ、竹瀬先生は、特に、特に厳しい、こういう話。知ってますかこの曹操、カダが、あの、曹操の頭痛を治して、国の病を治したって話って、よかったってあげてくれないですかオンラインの皆さん。ええー？三国志みんな嫌いなの<笑>え、知ってます <笑>その話を聞いた。私から。<笑>そしてそのままですね。<笑>すみません。ありがとうございますあの。素直に。非常に助かりますけど。えっと、途中のくらい忘れたんですが、三流の人が何で病気を治すでしょあ三流の治療家は病気を治す。二 流, 二流の治療家は人を治す。一流の治療家は国を治 す, なんですよ。で 曹操っていうのは、いわゆるその儀っていう一番中国で大きかった国の大将、一番やい人ちだったんですけど、なんでカダっていう治療家を選んだのかって言ったら、国の病を治すつもりで医者やってなかった。で、その結果、カダはそれに相応した技術と、いわゆる考え方と知識を身につけて、もうそのご時世では一番の治療の技術と、 あれはこの知識を持ってたわけなんですね。でも当時の中国大陸の中で、医者っていう日本が今の日本の中である医者ってのはすごい社会階級高いと、もう底辺の底辺の。医者っていうその教育体制と報酬体系とか法律とか守られてもないから、医者変わりもやな病気の相手じゃお前何がもんやみたいなことが言われるご時世。みたいな時に、こう、なんでカダっていう名前が今はずっと語り継げられるのか。だから、まあ、いわゆるこの国の名前を直すつもりで、 ずーっと何十年も修行してたからなよ、ね、その医療者として、治療家としてやってるっていうふうな、まあ、そんな話があるわけなんです。だから最終的に何をやっていったのかって言ったら、あのその肩っていう先生は、曹操の頭痛を治して、でそれで曹そ操そはその頭痛がなくなったから、ちゃんと国策ができるんです。国に対する判断だったりとか、人材の投与だったりとか、いろんなものの判断だったり。あの どんな医者でも治すこととか自分で何百何万通りの治療を試しだけど、彼って人だけが治せたから、もう神様として、真意ですね、神様の医者みたいな感じで、今も学せられてますっていうのが、大半とか中国からの大人に行くい、あるんですよ、結構多く、ね。っていう話があるわけですね。で、えっと、そう思うとですね、まあ、今の話で一番分かりやすいんですよね、治療方として。そういうまあ国関連とか、重役についている人たち。 自分が治療で結果を出せるということは結構大きなところに働きかけているとかね、その人の健康の責任を持つということは、だからいろんな意味であの自分だけの範囲に大きなものを巻き込んで、まあ、整体院とかね、そういう治療会であるということを、まあ、やってるわけなんですね。はい